ここであったが100年目この顔を忘れたとは言わせないよ駿河の国でお前さんに切られた呉服や家門とはあたいのお父っつぁんのことさまさかあの時の小娘敵討ちだけを望んで歩んだ旅ガラスかねて備えた懐刀たび。 夢の中で抜いたことか。積年の恨み。今こそ原さん。チョコザイ手ごめにしてやれ。はあ、<笑>女ごときに。俺が切れると思っているのか。昨今。 江戸を騒がす辻斬り銀次の正体は何を隠そうこの俺よ 馬鹿な男だね筋切り銀次はあたいなのさ見ててくれたかいお父っつん。 すみ紙吹雪は切り終わったのかいいえまだ何ちんたらしてんだ明日の朝には大阪に出発だよふッ<笑> ちょっと人気が出ただけでもう看板気取りかいこれっぽっちの金で勘違いも大概にしな行きがるんじゃないよガキのくせに何だいその目つきそれが母親に対する態度かい 今度は化粧じゃ隠せないくらい深くえぐってやろうかよさないかよ子<笑>あんたに指図される筋合いはないよ誰が工業を取ってきてると思ってんだい トーラちゃん今夜元町行かないいいのかいかまうもんか。 大丈夫かマスミ紙吹雪は心配するな明日トラックの中で父さんが切っといてやる父さんな芝居は三流だが紙吹雪を切らせたら一流って昔から評判さ<笑> だから今夜は繰り出すぞ横浜中華街どうだうんそうだ、マスミ 横浜の学校の友達にはちゃんとお別れ行ったのか友達なんていないよいつも1ヶ月で転校だからね仲良くなるだけ無駄だよ寂しいこと言うな父さんの子供の頃は学校なんて行かせてもらえなかったんだぞ<音声>よし今日は奮発するか見ろ 中華料理の王様北京ダックだ天日に干したアヒルを丸ごと釜で焼くんだ表面の皮がパリパリでそりゃ絶品らしいでも絶対に高いよ中華料理の王様なんていいんだよ今日は特別な日だろ おいおいマスミメインディッシュ前に食いすぎなんじゃないかこいつらは前座だ看板役者がまだ来てないだろう分かってるよ北京ダックが来る前に便所に行ってくる 父さ ん, 父さん 十世紀最後の日か今世紀最後の昼飯でも行くかなあ一一なら自回りに行かせましたよ大晦日なのにか 田室町に盆の正月もありませんよ町が動いてる限り取れるものは取るそれがしのぎの鉄則ですから な まあ、こんなもんだぜパイセンさんヤクザの許可なしでこんなもんさばいてただで済むと思ってんのいかがわしいもんじゃねえよ動物が映ってるだけのビデオで疑うんなら再生してみろ知ってるよ でもそれを裏っつって高校生に売るのはよくねえよな。見逃せよ、一番。中学時代のよしみだろ。それに、これぽっち、お前らヤクザのしのぎに影響ねえだろ。それが影響大まりなんだよな。偽物売られて荒川組に泣きついてきたガキども見捨てたら、せっかくの大門が汚れちまうでしょうか。うああ。ガキから巻き上げた金、全部出しな。 なめてんのてめえだろうがさんしたのくせにや さ, さてどうしたもんかね 삼だ라 くなっただ<笑><笑><笑><音>これ見てみろ。 ひょー結構エグい額稼いでたんすねこいつこいつ昔から悪いしだけはたげてんだでもやりましたね今日のしのぎのノルマ一発で達成じゃないですか何言ってんだこれは高校生に返してやれえせっかく取った金をそうだよわざわざこいつに騙されたガキを全員見つけてそうだっつってんだろう。 の、そうだ水。ここどうなってる。メリゲンサックで不意打ちくらっちまってな。ああタンコブできちゃってますな。ちげー紙だよ紙。パンチ当て直したばっかなんで。せっかくいい形できたのによ。そんなこと言ってる場合ですか。 トレードぶっつけ触わんぜせいさん顔面にも何発かくらっちまったよかっこつかねえぜいつものことじゃないですか兄貴ドエムですからドエム俺がそうっすよだって兄貴いつも。 弱い相手でも一方的にボにまくるようなことしないっすよね様子見ながら戦ってるっつうかああそのことか前から不思議だったんっすよねプロレスじゃねえんだし敵の技受ける必要ないっしょ確かにその方が殴られねえしいいのかもしれねえけどよなんか俺に合わねえっていうか それって勇者っぽくねえんだよ勇者おお俺よ勇者のつもりで戦ってんだよ喧嘩になると頭の中で自然に回っちまうんだよドラクエの世界がうわー、またドラクエっすか兄貴どんだけ好きなんすか悪いかよいいだろう。そっちの方がアドレナリン出るし全力出せんだよ、はあ、勇者だ 俺たちはヤクサですよ沢城の頭もいつも言ってますでしょやられたら終われた先にやれって今の話聞いたらまたどやされますよ切り取り程度のしのぎで殺しなんかしまったらそれこそ終わりだろおら荒川のおやっさんがいて頭がいておめえがいる今の暮らしが好きなんだ それを壊すようなことはしたくねえもうあの頃とみてえなどん底には戻りたくねえからなあの頃って何年遅れのドラクエをソープランドの事務所で一人ずーっと遊んでいたガキの頃の話すかまそのおかげで今の俺があるんだけどなさスが一番って人間は荒川のおやっさんから教わった度胸と 勇勇者から教わった勇気でできたんだ人生の教材ってやつですかなんか俺もやりたくなってきたなぁドラクエおっやれやれただし騙されたガキどもに金を返してきた後でねあっ<笑>そうでしたね じゃあ、俺、この金返してきますね。ああ、終わったらタバコ屋の前で落ち合おうぜ。よし。やあ、いち。タケオのおっちゃん、元気かいおかげさまでね。スナック道ちのママがお前のことを探してたぜ。いちに店に来てほしいってよ。う。道おママが 俺に何の用だそれは知らんがねとにかく伝えたぜママが何かのトラブルに巻き込まれたのかもしれねえ決まっていくわ。 よあ、イ来るのを待ってたよちょいと一杯付き合えよおみそかなんだしさ俺に用事って、飲み飲いてのことが？か、うん、シワスに暇なやつなんてあんたくらいしか思い浮かばなくってね何言ってんだ俺は今、しのぎの最中だよ何がしのぎの最中さ くっつけやがってうるせえこのアルチューあたしゃお前が生まれるずーっと前から飲んでんだだけどこの通りピッピンしてまったくよ 取りにしねえと本当に信じますぜうんわ、悪かったよ。ありがとね。 今日のおっちゃんよ日曜ママは酔っ払ってるだけじゃねえか今さら何言ってんだこの20年視力のママなんて見たことねえよそれよりよ桃源郷でトラブルみたいだすぐに行ってやれよ桃源郷で何があったんだ詳しくはわからんが総部なんだからいろいろあるだろう 客と女の揉め事とかな早く言ってやる分かった いいとこに来た大変なことになっちまったよどうした店の便所が詰まっちまったよでもトイレのスッポンが見当たらないんだよトイレのスッポンうんこ吸い出すゴムのカップだよ荒川組の事務所にないかあったら貸してくれよふざけんなヤクザ便利屋じゃねえぞなめてんのかなんだよその言い方は お前が散々漏らしたくそ、片付けたのは誰だと思ってんだよ。赤ん坊の時の話を持ち出すんじゃねえ。小学5年まで漏らしてたじゃねえか。うるせえあん時はたまたま腹壊してただけだ 嘿<笑> んだな 俺の番だな取っておきだ ありがとうございます。<笑>はい。 なあばあさんとこにあるんだろう桃源郷に持って行ってやってくんねえかそんなもんお前が買ってやれ桃源郷は実家も同然だろうが普通お前くらいの年になれば実家に仕送りするのが当然ってもんだそんな金あるわけねえだろう自分の生活だけで毎月カツカツだいっそ 荒川組なんて三次団体抜けて羽振りのいいとこに拾ってもらえよ下っ端でも今よりかいい暮らしできるだろうバカ野郎俺は荒川のおやつさん以外と酒漬かわすきなんか一ミリもねえよはっはっじゅうじゅんなこったそういやイッ ち, ちょいと小耳に挟んだんだが 荒川のガキンチョの子守がかり係になったんだってね言葉に気をつけろ若は俺と同じ年だガキンチョじゃねえ何が若だ時代劇じゃあるまいしそれに子守じゃなくて介護だ若は小さい頃から病気で車椅子が必要なんだだからって外出のたびにミ員に面倒見させるのかい 荒川もガキのこととなるとケツが青いね。ばあばあ、それ以上、おやさんのことを悪く言うと承知しねえぞ。おっせ、な あ, あ、みつ。はい、そいつは喜んでる。切り取り相手はやっちかも。ほ他のくん、をし、はい、手荒なって言われて、今のじゅ先に分かった。